皆さん、こんにちは。ゆっこです。今回は最近とってもいい買い物をしたなと思った電熱グローブの紹介をしたいと思います。先月か、10月長野ツーリングに行って、ヴーナスラインとか峠の方走ってきたんですけど、動画ではあんまり騒いでなかったんですけど、超極寒で、もう帰りの高速とかもブルブル触れながら走ってたんですよね。 でもこれはもうやばいなと去年おととしあたりに電熱ジャケットは購入してもうこれがないと冬は走れないなっていう感じになってたんですけどもういよいよ電熱グローブも導入するかということで先日近所の二輪館に行って買ってきましたじゃじゃーん RSI の e h ヒートですこれがねめちゃめちゃ良かったんですよ で実際に思想するところまで動画をまとめてみましたのでご覧ください。メーカーカさんのの違いででちょっとっけありりまます全然のですねして 上にあるものがバッテリー、モバイルバッテリーから取るタイプで、下のほあがバイクから電源を取るタイプです。<音楽>今電受け<音楽> やっぱり楽チん方はバッテリーいといったことですよねバイクから配線を取ることもしなくてもいいので気軽にもうスタートできるかなと思いますはいやっぱりモバイルバッテリーだと時間やっぱ制限があるんですよね長時間のツーリングとかだとやっぱりこういう電源を取った電源からバイクから取る方が時間を気にしなくて長時間使うことができるかなと思います 暑いですね。は<笑>イパワーあでノーマルエコノミー。うん、エコノミーでもこう十分全体が暖かくなりますね。そうですよね、えーん、このバッテリータイプのが気になるんですけど、うん。はい、これバッテリーでは別売りになりです。う、まあ、ですね。別売りになってます。うん、この手首のところに入れていただくちっちゃいバッテリーが必要になるんですけれども。うんうん これを一緒に買っていただいて二つついているので右左左右入れていただいて買っていただきますこれフル充電でいくと、はい、約70回とかになりますねじゃあ一、ね、日, 日日帰りスプリンぐらいだったら<笑>弱いパワーだったらもっ大丈夫そうですねいいこちら、ねはいはい、に選んでいただけるかと思います当然なら最終期で揃えたのがいいですかはい、はいはいはいはい でも店内でちょっとしたら暑くなっちゃいました。そうですね。暑くなっちゃって、戦いそうな。おはようございます。ただいまですね。朝の六時四十分、えー。現在の気温は七点九度です。 寒いよー。曇ってるし、えっ、ー、と自宅からちょっと小1時間ぐらい走ってきたんですけど、北風がちょっと吹いててすごく寒いです。白い息が出ます。電源オン。あ、結構オンにしてすぐ温まってきますね。全然時間かかんないですね。 ただ今めっちゃ寒い、めっちゃ寒いんで。うん、今ハイパワーにしました。ハイパワーなかなかあったかいです。 ここね、山の方に来てまた小雨も降ってきちゃったんだけどー指先がね全然冷えてこないですポカポカちょっと落としてもいいかな一段階、うん、ででーんノーマル ややパワーは落ちるものの十分暖かさは感じられますちょっとこれでしばらく走ってみようエコノミーちょっとノーマルでも手汗かいてきちゃったんでエコノミーに落としてしばらく走ってみます か体耳とかめっちゃ冷たくなってるんだけどそれでも指先は全然ポカポカ守られてるって感じですね、うん、いつになったらやむんだよー天気予報天気予報外れたなー はい、ちょっっと走ってきましたただいまの気温は、7度、このもう真冬の気温ですよね、7度、山道、でしかも小雨が降ってきちゃったっていう、マックス寒いコンディションの中、走ってきたわけなんですが、まあ、最初はね、ハイパワーで、ガーンと一気に温めてあげて。 本当にこれ暑いんで手汗かいてきちゃうんでノーマルエコノミーって感じで下げましたで最終的にこの、ね、手の体温が安定してきたら一番下の、ね、エコノミーモードで十分暖かいということが分かりました 半分はかなり気温があったかい方だと思うんですけど高速乗っちゃうとやっぱり寒いね。 マジでこう電気の力を感じるよ、まあ、ちょっと寒いぐらいの時につけとくとずっと手が冷えずに温まってる感じですかねいやでもちょっとこれはやばい手汗かいてきた。 今体感的にはもう10度ないくらいだと思うんですけど夜、冷たい風を受けながらの高速走行エコノミーエコノミーで、ね、十分暖か い, い私は結構日帰りで朝からもう深夜まで目いっぱい走ることが多いのでエコノミーでこの暖かさならば。 もっともっと寒くなった時も大活躍してくれると思いますはいいかがだったでしょうかもうとにかくあったかいっていうのは伝わったかなで実際いろんなシーンで使ってみてなぜもっと早く買わなかったのかと思いましたねいいきなり寒い雨の日の日 思想になってしまったんですが防水透湿性も兼ね備えてるっていうことで雨が染みてくることもなくえ快適に使いましたバイク乗ってるといつ雨に降られるかわからないんで防水いいいうのはすごい強いですご強でよねそれでこのグローブ自体すごくボリュームがあるので電熱をオンにしなくても高機能なウィンターグローブとして使えるなと思いましたあと操作性なんですけど ストップアンドゴーが多い街中とか、えー、峠道ブレーキングとかシフトチェンジが多くなる場面でも、まあ、操作性は、まあ、決していいとは言えませんが慣れれててししまえば全然普通に走れるっていう感じでした。あとバッテリーなんですけど手首にちっちゃいポケットがついててこんな感じで繋がってます、はい。ここに入ってますここに。 私はこの eHeat ーーの一番小さいサイズウーマン M サイズを使ってるんですけどそれでもちょっと大きいなと感じるので、えー、中にあのインナーグローブをつけ一緒につけて使ってます女性ライダーで、まあ、グローブのサイズがなかなか合うものがないどれも大きすぎるという声をよく聞くんですけど私もそんなに手が大きい方じゃないのでインナーグローブを合わせて ベルトでがっちり固定してあげれば普通に街中走れる分には問題ないかなって思いました、えっと、今まで電熱ジャケットを使い込んで学んだんですけど電熱系のアイテムを使う時のポイントとしてはちょっとと寒いいかもぐらいのににオンにしておくともう効果大です、はい、完全に冷え切ってしまってからもう我慢できないって言ってオンにするのとまだ余裕がある時にに 早めにオンにしておくのとでは暖かさ熱の感じ方が全然違います。なので私は普段あまり無理せず早めのオンで対応してますやっぱねこう寒いっていうだけでもう具合悪くなっちゃうしツーリング中景色とか走りを楽しむ余裕がなくなっちゃうので寒いの苦手だけど走り、冬でも走りたいとかあと通勤通学で毎日使います。 毎日バイク乗りますっていう人は、えー、絶対買って損はないアイテムだと思いましたあとね私温泉好きでよくツーリングの途中に立ち寄ったりするんですけど温泉から出た後もずっと「ポカポカを保っていられるっていうのはすごい嬉しいなと思いましたということで、えー、ゆっこのおすすめ RS タイズのいいヒット電熱グローブの紹介でした